障害者がこんな夢を持ってしまったらみんな諦めるんだ。でも僕は最後。 you、mm -hmm. 私希望の光太陽が照らす未来悲しい寂しい一人それは神様あの知れんよと涙は優しい証し信じるようよ you、mm -hmm.